アクトの皆さんで春夏秋冬です張り切ってどうぞ千葉県は朝日から参りましたアクトです今から踊る曲は、えー、チームオリジナル曲春夏秋冬という曲です、えー、この曲には、えー、たくさんの ありがとうという気持ちを込めています、えー、今日は、えー、子供の日ということで、えー、生まれてきてくれた子供たち、えー、元気に育ってくれた子供たちにありがとうを込めながら精一杯踊りたいと思いますそれではよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 春, 春夏秋 冬, 秋冬秋冬秋冬2023冬冬秋冬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 好 に感謝の気持ちを込めてありがとうございました。